ご紹介に預かりました静岡市より参りました青谷一世と申します私たちが大切にしている思い僕らはあなたの晴れになりたい今日この青空のように澄み切った心清い心あったかい心お客様のお心にお届けしますこの神々しい 暖かな日どうぞ蒼家一世の演舞とともに「一っの出で」とともに一緒に素敵なステージを作ってください笑顔で踊りますそれでは参ります「蒼家一世晴天の」 祈り僕らのあなたの晴れになりたい青いのストライク になたい。 あなたが誰かの晴れになる素敵なメッセージを届けてくれた蒼家一世の皆さんでした。